いやー巨木ツーリング楽しいな屋久島にね夫す杉っていうのがあって途中の、ね、枝でつながってる枝っていうかまあ、幹, 幹みたいな太いやつでつながってるやつがあるんですよそれみたいにねなんかね融合されやすいみたいです杉はいやあのどかですなこれ休耕電なんだろうななんかねこっちゴルフ場だねこれなんどこのゴルフ場だろう なんていうゴルフ場か確認したいな左方向こっちかね右側全部ゴルフ場なんだよねあゴルフ場の中突っ切るな道がなんじゃこの建物これえこれ池って 行けるわけないじゃんの何ていうえな何ていうこういう浮上埼玉理科カウントリークラブここ来たことあんなこ<笑>ここ来たことあるなリカはさああと 3km 埼玉ナンバーワンの木は私にどんな姿を見せてくれるんでしょうか神社のご神木とかじゃないと思うんだよな ちょっと情報を軽く見たけどおなんか神社あるぞ比叡神社うーんいやこれもすげえな一歩一歩の木がでかいぞなんか歴史ありますなこっちの方はうはわお素晴らしいあらみかんみかん畑みかん園 なこれ全部みかんでしょこれ。あ、なんとか大月園って書いてある。ゆずかななんだろう。山のこの南斜面なんですね、きっとね。さあ、どこ曲がるここ曲がる。ここ曲がるの。ときがわ町ですね。観光マップっていうのが出てました。え、うどんそば道場だって、うわ、絶対美味しそう。え、どこどこもうちょっとよ。 あと1キロいやお寺がうわすげえこれ登ってこれねえんじゃねえの<笑>やべえしゃべったこれすげえよこれ今ローだからねローやっばほらみかんがなってんだよこれ勝手になってるえ右方向えちょっと待って待ってどういうこと こっちか。こっちか。ほらこれ何何。あ、書いてありますね。神谷のオークス埼玉県立黒山自然公園観光連盟。黒山なんだここ。ほらこれ普通になってるよこれ。 これユズ？これユズっぽいな。ユズじゃないですか？皮がボコボコしてんだよね。ゆズじゃないかな。いやとんでもねえとこ入ってくるぞこれ。え？こっち？カミヤのオークス。あと1キロ？え。 すげえとこ入ってくなでもまあ案内板があるってことはまあ観光資源とはなってるでしょうけど観 光, 観光名所にしようとしてるんでしょうけどさあめっちゃ楽しみだ埼玉県ナンバーワンの木神谷の大楠楠の木ってね たまに聞くけどこんな大きくなるんだね15メートルよほんと多分圧巻だと思うよ縄文杉に匹敵するようなその幹の太ささあ道がどんどん細くなる また登り始めたぞ。ああ。マイナスイオンが。ああ。おっしゃ、また下ってるぞ。なんかもともと集落だった場所に。あるということが書かれていましたけどね。あと200メートル。 さあどんな感じださあどんな感じなんだおなんかちょっと開けた場所来たぞおなんか嫌なようがなくてバイクが止まってるどこだあー出たあったぞはあこの先車両が すいことね。 はあ、次はですね松宝寺の大い町これね幹1 1 1ルありますこれがね今日の最後の巨木になりますさあ行きましょうさっきの道登 っ, て登ってかなきゃいけないんだ登れっかな<笑><笑>さあ松宝寺の大い町まではあと1 5キロ ですね左方向あやっぱりやっぱり登るのか登るぞこれくわ<笑>すげえセカンドはダメだろセカンドはダメだろうおなんとかなるかさすが新型 さすが新型だねこれ絶対 J45 は登れないセカンドでは行くねセカンドでもさすが60ロングストロークここのそば気になるね